あなたの嘘をあの時許せはしなかった旅立つわたしで船の汽笛 二連を「なぜに誘うのか」「弱め吐きそうな女が一人」「敵に佇たずむしぐれの海峡」 「揺さり揺れて」「キャビンの窓にあめしずく」「二年ひとつきつまずく愛が私を泣かせる」 「テ暮グレの海峡」 「人は裏切る者と」「誰かが私にささやいた」「北雪こう」 目が飛んで。船べり。叩く波しぶき。我慢するのも、身を引くことも。愛する定めか。 よし<音楽>